百秋武道具店の動画。こんにちは、百秋武道具店の動画でーす。さあ、行きますか。おー今日はコテを打つ時のその前の攻め方やりますどういう風に攻めれば相手が崩れてコテが当たるのか。この間の動画でメインを打つ時のその前の攻め方っていうのをやったんだけど。ポイントはみんなが思ってることと逆ってことだよね。 例えばこの間のメインを打つ時の攻め方だったらみんなはメインを打つんだからメインを攻めようメインを攻めよう上を攻めよう上を攻めようって思ってるんだけど上を攻めれば上を攻めるほど相手は上を警戒して避けちゃうんだよねだから正解はその逆下を攻めるそうすると相手の手元がフッと下がってメインが開くって話でした今回のコテも同じなんですよコテの場合でもみんな思ってるのはコテを打ちたいんだからコテを狙ってコテを狙ってってこう下ばっか攻めてるんでしょそうすると相手はコテを 警戒して全部答えを受けられちゃうの正解はその逆固定を打ちたい時こそ相手に面だと思わせないといけないってことなんです今日は固定が打ちたい相手にどうしてもらったらいいでしょうこっちが固定いくぞ固定いくぞってやればやるほど相手は固定を警戒して固定を防ぐんです そういう時は相手に面を打つぞと思わせて面を防ぐような動きをしてほしいんです。そうするとほら相手のコテが開きました。このことを相手の手元を上げる。 言います。これはこの間の面を打ちたい時の攻め方と全く同じ、まあ、その真逆なんだけどやること考え方は全く同じ前回の面を打ちたい時のビデオだと面を打ちたいんだけどその逆勇気を出してコテを攻めると相手の手元が下がるそうすると面が開くって話でしたね今回のことも全く同じ今回はコテを攻めたいんだけど勇気を出して面を攻めるそうすると相手の手元が今度は上がってコテが開くっていうこう全く 全く同じなんです早速やり方なんだけどポイント2つまず1つ目はこっち打つ方ねこっち打たれる方上を攻めるんです上とはつまり胸板ぐらいですね胸板ぐらいを上の方をグッと攻める 二つ目のポイントはこの胸元を攻めるときに表から上から相手の竹刀を抑えるようなイメージで胸元を攻めることです。これが効くんですよ。なぜならこれこそが面を打つときの動作と同じだからなんです。そして胸元まで攻めて相手の反応を見ます。相手が動くか動かないか。 相手が動く時っていうのはこっちの胸元の攻めが効いて相手がびっくりしてうわ面も守らなきゃって思って手元を上げちゃう時そういう時は必ずコテが開きます相手が動いた手元が上がった時はコテそして反対に相手が動かない時っていうのはもう真ん中入ってます相手の竹刀も上から押さえてますそのまま面もしくはコテ面が打てると 一つだけ注意点があります。それは、相手の胸元を上から攻めるここまではいいんですけど、小手を打つときに、急に横から打たないってことなんです。相手の上の方、胸元をぐっと攻めるってことは、相手に面を打つぞ、面を打つぞとこう、面に見せたいわけなんですよね。だから、ギリギリまで面だと思わせたいんです。だから、ここで急に横に変わっちゃうと、あ、こいつ小手打ってくるな。この瞬間、全部バレちゃうんですよ。だから、ギリギリまで手元、 目線もそう、市内の振りもそう、ギリギリまで面に見せて、固定。まっすぐ固定。だから当たるんです。いかがでした今日はコテを打つ前の攻めをやりました。コテを打ちたいんだけど、コテだコテだってコテを攻めると、絶対に避けられます。固定を打ちたい時こそ、面に見せるってことでしたね。もちろんこれが全ての攻め方っていう意味じゃないです。他にもいろんな攻め方たくさんあります。だけど、何も考えずに、そのまま打って当たらないんだったら、まずちょっとこれ一回やってみませんかってことですね。今日もご覧いいただて